はいどう も, どうもという事でねもこちらカーテン届きましたありがとうございますね僕ら与えられし<笑>そうね本当にエグゾディア的なとこあるからね知らないかあの分かるよエグゾディア3つ揃って勝てるみたいな、うんうんうん、今2つパーツなのでエグゾディ ア, ディアえー開いていいっすかどそうぞそうそう、うん、これさサイズ聞かれてさ俺らさやめようそん話ちょっととりあえず合うかどうかいや合うかどうか確認しなきゃいけないんだよ今その恐怖すごくない カーテンそれは間違えない書いかいやったああの書いてありますこれ先に読めたすげえすまなとって水溜りボンドメイン50万人サブ10万人突破おめでとうございます<笑>それが映ってなかったから何の音かと思った<笑><笑><笑><笑>ということでねやったな叩いてもらったほう、ね、ボーンって書いてありますいいね 最近騒音がすごいらしい、うん、っていうのが入ってた俺らがすっごい心臓嫌がったから今も落としたけどドアガシャッと閉める音がすんの隣が。あのこの内側のドアいましたねあの、ねうん、その程度聞こえるって音ね強った今もしたよなガチャって、うんうん、でも声は聞こえたことないじゃんああ、うん、もうよくわかんないけどなまあ大丈夫でも俺ら以外はうるさかったことないよね 俺らの部屋でいてさあ下映すなって。 すれてるぐらいがいいって聞いたことあるよ。誰にいいや嘘嘘じゃん<笑>そそれそっちってんえ、え、そ、れっっっちてかかなななだだよなえどうだっけんないっす なんか違うぞ、みた い, はなんかなんでい や, 下 の, 方がいや下の方もそうだし。 ここ手でこうやって<笑>もらったものにちょっと違う<笑>違う違う違うそうじゃなくて俺らがサイズ聞かれた時ちゃんとしなかったっすよこれはでもすごいいいよねオーダーメイドらしいねだからオーダーメイドなのに俺らちょっと地図が2個分だから大体いい<笑>あの巨大な地図紙2枚分やってた<笑>でもすごくいいですよ見てくださいこれ素晴らしいこれからこの部屋でね生活していきますよ、うん ここれとこれとね、色がやっぱね両方いいね水溜りボンドを考えてくれてますねはいね、まあ家具紹介でしたはー い, はーいじゃあまた今度。